これちょっと紹介していい。いいよ。僕が。やばそう、え、なにこれ。これもう。企画でやんないと食えないって。え、なにこれ。お菓子の。お菓子。ってかもう、スイーツ。ケーキ、スイーツ。ーツいいやつなの、これ。だって、この箱に入ってんの、あんま見ないの、うん。え、穴開いてんじゃん。そうだよ。ここ、え、なにこれ。え、ガシャガシャやんないで。え、なに。え<笑>、マジで知らないじゃん。これ、これ。うん。 <笑>女子のブランド物 の, のアウトレット帰りのやつ、ね、え、これ何スイーツスイーツも手出してんのお前<笑>ラーメンとかじゃないのヒカリエってさ渋谷にあるじゃん、うん、の地下のお店なんだけどすごくね美味しいマカロンとかがすごいその有名なお店なマカロンの最強バージョンマカロンじゃないのいや、うん、マカロン最強バージョン何つけんの<笑> え、なんか、ここにつける、つまんやんやん の, の、違うの、やん<笑><何>やん。や<笑>んやって、何。<笑><笑>マカロンってさ、今回の。わ か, かるよ、あの、ハンバーガーのみたいな。俺らの認識そこなんだよな。ハンバーガーアメリカのハンバーガーでしょ。みたいな。気がついてる。気がついてるやつ、いくよ。うん、えこれ、すごくない。え、やば。これが、これが食べてみたかった、マカロンの最強バージョンみたいなやつ。え、マカロンで挟んでるの いやしマカロンの生地なのかなと思って見てた写真撮ろう女子か<笑>写真いいだろう、ね、携帯なくした携帯ない携帯貸していいけど<笑><笑>それ適当に撮んないで、ね、<笑>いやいや貸して貸して、うん、こっちじゃないかかることない<笑>よし次行っていい、うん、これはモンブランってあるじゃんうん い、個 こ, ここにもモンブランあるだろうモンブランじゃないこれはじゃあいくよえやばっヤすごくないハムスターみたいもうハムスターって言うなよハムスター買ってきたも<笑><笑><笑>これが、うん、モンブランって名前のハムスターいつも<笑>この大きさこれねモンブランあもう崩壊してんじゃんじゃあ、うん後ろがねあんま見ないね も, もう一個なの、ね、逆にもう一個はこれ簡単に食べてほしい 絶対カンタ好きなやつ楽し み, 楽しみこれが一番高級感ありちゃうカそ高いだよね、黒だもんねこれ足したがくとそそいつどっちマジでカ<笑>なになに、羊羹カ羊羹嫌いじゃんこれね、れこれ何カ開けるよカ、うん、えカ時計みたいないいうんマジでこれチョコこれがこれより上…カすごくない わこのチョコめっちゃうまいえ、ちょ食べてみようちょっと食べていい食べていいよえちっ実は文句言うなっておいマジこんなもんだぜうん1粒いくらぐらい300年マジか食いますよあの、すごいねマジでおいしい外当、たくて中や柔らかいみたいな そ, その食感まで遊んでるそう遊んでるだけどマジかえこれも多分それもめっちゃうまい ホワイトチョコかな、うん。ホワイトチョコ好きじゃんって、うん。あ、めっちゃうまいな。すげえ。全部食っていいのる。そうだ、カンタはチョコ全部食えるんだよね。うん、なんだよ。いや、これ普通じゃないこの速度って。うん、多分みんなはその勢いでチョコ食えるんだって思うよ。うん、うん、らしいな、ね。うん、俺ダースも全部いっぱいに食って。そうそうそうそう。食事だと思ってるよね。うん<笑> めっちゃうまい。でしょ？で僕モンブラン行っていいですか？マジ有名な。これお前絶対好きだな。モンブラン食べますね。はいはい。うん。え？うまっ。プリンいない？美味しい。プリンいないここに？うん。本当だ。わかるかな断面図、うん。プリンになってんのここが。中のスポンジ的な部分がプリンになってるっていうね。うん、その贅沢の仕方ってありかもな。 でしょうんうん気さくだし<笑><笑>それやられるとこよね。う, んうんうん、うまっ<笑>おいしいこれついついっていいそいつ食いたいどうやって食うの か, らないんかどうやって食おうか、うん、花びらついてるぞマジで花びらって食べられないのかなどうだろ くんかい。めっちゃおいしそうじゃないかな、ほら。うまそう。い、え、い、ー。もうお前らしくて。で、うん、もう、うますぎ。あ、本当に。<笑>嘘だと思ったわ。<笑>なんでだよ。<笑>でもそんなに、ここががぶってく噛み砕けるから、大丈夫そう、普通に。まあ、面白い。ね。ライチっぽくない。うまあ、まあ、ライチっぽい。なんか、つぶつぶしてて。 おおいしい初めての感じだったねなんかこのマカロンのサクッとした感じの中がこうつぶつぶの美味しかったー俺は1個でいいかな3つはいけないな普通にね、チョコ全部食ってたじゃんあれちょっとさっきも食ってたしてたい や, やられたうまいから食っちゃったしいや皆さんねぜひそんな感じでサブちゃんでしたナイしシ<笑>